登山ってレベルじゃねえぞ坂だもんただの坂だもんこれこれからひいさンに登りたいと思いますいったな引き続き山頂への道を登っております今どのいちか全然わかんない来る隠れろってマジででっけえのが来るからよこっちから来るでもこっちから来るこっちから来る ろ頭いい今からお見せするのは物理法則を完全に無視して人を乗せた状態で動いてくるんだよねでももうケーブルカーの駅が見えちゃったってことはもう山頂まであと 5060m ぐらいってことがもうバレちゃったってことなんだけどうねうねしながら行ってみよう山頂なんかめっちゃ眺めのいいとこでおにぎり食べてるそれスキー場の看板 なわけねえか、うん。いや、何がしたいんだよ。この辺りで調べたら山頂が2つあることが分かり、指名山と大飛影っていうのがあるから、大飛影は眺めが悪いからこっちの指名山の山頂を目指して向かっていきたいと思います。疲れた。一<笑>回休むとさ、めちゃくちゃ疲れないうわーもう上見なきゃよかった。 これはやだよ。急斜面はマジでヤバいって。なんか音がするよ。ケーブルカーがまた襲ってくるよ。わあ、ケーブルカーだまた追い越されていくよ、僕たち。登山ってレベルじゃねえぞ坂だもんただの坂だもん、これあ、待って。景色が、景色がすごいいいような気がしたけど、ただ木が生えてないだけだった。 アスファルトのあったかさがすーげー身に染み寄るわ。わー初めてかなうん。写真以外では初めて琵琶湖を見ました。うわー、琵琶湖っていうか海じゃん。こんなアスファルトに舗装された道が、比叡山山頂まで残り10分程度のこの直前で、車で登ってくれたから人がいるぞな。うぃ、えー、もしかしてだけど、 もしかしてだけど、なんかあるよ。るよ来たー行ってみましょう。あと10メートルもないです。いやー、もしかしたら9メートルかも。いやいや、果たしたらもう喋ったようにもう8メートルになってるかもし<笑>れないよ、これは。来たー来たー来た ー, 来たー<笑><笑>比叡山の大比叡山頂848メートルとして、俺は人生で初めて、一級三角点を目撃する国土地理ポぽポぽポぽぽ。 国土交通省が超大事な基準としているってことだよね。きっと。というわけで大変でしたけれども、ぜひ皆さんも比叡山登ってみてはいかがでしょう。